今回は50分歩く相当の筋肉を使うことがたったの1分でできるサイドヤジロベーを紹介していきます。今回のエクササイズを行うことで下半身の強化、ヒップアップ、足の裏の使い方、姿勢の改善、たったの1分で様々な効果が得られます。バランス取るだけです。歩いてもなかなか痩せないな、効率的なエクササイズないかな、そういった方におすすめなメニューになってますので、一緒に頑張ってみてください。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、サイドヤジロベを紹介していきます。簡単に言うと、ボーリングの球を投げるようなポーズをとってバランスをとっていきます。長い時間歩いてもですね、なかなか筋肉実は鍛えられてないんです。片足立ちになってバランス取るだけで、実は片足に3倍の負荷がかかっていると言われてます。自宅で簡単に短い時間で効くエクササイズないのかな辛いのは苦手だ。そういった方におすすめなメニューです。動画を見ながら、各足1本ずつバランス取るだけです。 一緒にやってみてくださいそれでは紹介しますはい、矢白でというと片足でバランスを取るエクササイズなんですけども今回は歩く際に使われる中殿筋・小殿筋をしっかり鍛えることができますそして太ももの前・内側・外側・後ろ側様々な方向から下半身を強化できますので代謝のアップができます そして、股関節周りをしっかり鍛えることによって、体の動きが速くなります。動く際に必ず股関節の周りを視点に体を動かしています。しゃがむとき、歩くとき、走るとき、座るとき。 全部この辺の筋肉を使ってるんです。今回この辺の筋肉をしっかり使うことで体がテキパキ動くようになります。そうなると日常的な消費カロリーが上がって痩せることにつながります。頑張っていきましょう。やり方は簡単です。片足を軸にして上げてる足を横に持っていきます。で、戻る。横に持っていく。戻る。できれば戻った時は太ももを90度まで持ち上げてください。ここから 横に持っていくで戻すといった動きをしてますバランス崩れたら足ついてもいいですまた片足上げて頑張ってくださいそれでは1分間頑張っていきましょういきますスタート手はね自由に使ってくださいバランスがねすごく要ります膝痛い方はあまり無理しないでください痛くない方はねしっかり 低くなってください低くうわっきつい、はあ、これすごくねしっかり体重が乗っているのと片足のスクワットと同じ効果もありしっかりお尻を出すことで弱ってるお尻周りの筋肉が鍛えられますしっかりね足上げることで浮かしてる足の股関節も周りが鍛えられます 長い効いてきてる あ, あと少しですよーしオッケーさあ反対結構効いてますね足全体にこれ正直30分ぐらい走ったぐらい効いてるなこれそれでは反対いきますスタートこれがね反対にした時にね一気に難しくなりますよねああ はい、片足ずっと動かしてていきなりこっちはゼロからですからね す, すごい難しさを感じますね、うん、片方ねやりにくい方あるよっていう人多いと思いますが足の裏も重心が上手な方が下手くそな方があるんで両方ねしっかり同じように使うことで 体のバランスや姿勢などが改善されていきます。きつい。きついな、これ。お尻とか。膨らはぎも効いてんな、これ。よーし、オッケ ー, ー。あちこち痛い。 いやー、2分間、長かったですね。片足でずっとスクワットしているもんですからね、結構辛かったと思います。まあしかしですね、歩いてもあまりお尻の筋肉、太ももの筋肉使われてないです。ただこういったエクササイズを行っていくことで、股関節周りの筋肉がしっかり鍛えられると、歩くスピードが速くなったり、歩く歩幅が広くなったり、足首でペタペタ歩くんではなくて、しっかり太ももとお尻を使って歩くという習慣が身についてきます。そうなると、同じように歩いてもしっかり効果的に筋肉使われやすくなりますんで、 ダイエットのために歩こうかなって思ってる方もまずこういったエクササイズで歩く筋肉というのを身につけてもらって効果的に歩いてもらえたらと思います頑張ってやったよバランス取れたよ2回足ついたよそういったことをねよかったらグッドボタンとコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました